you、mm -hmm. インターネットが貧弱でオンラインでの通信を行いながらの発表ですと途中で途絶えてしまう可能性がありますそのためアルン先生村上先生にご相談し本日はこの形での発表とさせていただきますご質問等ありましたらメールにてご連絡いただければと思います本日はどうぞよろしくお願いいたします 本日は、ブータン日本語学校における日本語教育の変遷と課題についてお話しさせていただきます。まず、はじめに簡単にブータン日本語学校の概略についてお話しさせていただいた後、日本語学校の学習者及び教材の変遷についてお話しさせていただきます。最後に、 ブータン日本語学校が抱える今後の課題について皆様に共有させていただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。まず、ブータン日本語学校の概略を簡単にお話しいたします。ブータン日本語学校 The Bhutan Center for Japanese Studies は2010年に認可、2011年に開校されたブータン政府公認の 初めての外国語学校です。完全な民間学校として経営されており日本から招聘した日本語ネイティブの日本語教師によって指導が行われています基本的には日本語ネイティブの教師が2名とブータン人教師が1名常勤しておりますが現在は新型コロナウイルスの影響で外国人の出入りが厳しく制限されているため 日本語ネイティブの教師は、私一人となっております。2017年頃から日本語学校が複数設立されましたが今現在も継続して開校されている学校はブータン日本語学校のみです日本語学校のほかブータン日本語教師会の活動も行っております教師会としては季節ごとのイベント お正月、節分、七夕、運動会などを行ったり、スピーチコンテストや地方への日本語普及を目的とした日本語キャラバンなどを行ったりしています。今年は新型コロナウイルスの影響のため、活動内容を縮小、あるいは変更して行っています。 それでは本日のテーマの一つであるブータン日本語学校における日本語教育の変遷についてお話しさせていただきます。これは開校してから現在までの新規学習者数を表したグラフです。それぞれの年ごとの特徴を時系列でお話しいたします。開校当時の学習者はご覧のグラフの通り観光分野で働く人、 日本や日本文化に興味がある一般の社会人や学生でした香港で取り扱っている主な教材はみんなの日本語シリーズです。ただ当時は学習者の学習動機が国内で日本語を使用することだったのでみんなの日本語に出てくる語彙をブータンでよく使う語彙に変えるなど少しアレンジした教材を作っていました。 その他、お土産物屋やホテル、レストランスタッフなどから、現場で使う主要な語彙や表現を学びたいというニーズもあったため、テーマごとに短期間のコースを行ったこともあります。その際には、各教師がホテルやお土産物屋などでリサーチを行い、オリジナルの教材を作成していました。2013年頃からは、観光分野の学習者が減り、 一般の学生が増えましたこれは日本の絆プログラムやジェネシスプログラムへの参加希望者が増えたためです当時もまだ日本語学校が1校しかなかったためプログラムに参加したいあるいは参加する候補者たちはブータン日本語学校で日本語を勉強していました2014年頃まで プログラムへのの招聘がが続いていいててたため一般の学生数が増えていますキズナプログラム・ジェネシス・プログラムでは国外に出たことのないブータンの若者たちが日本を訪れ東京大阪などの大都市はもちろん福島や熊本などで人の温かさに触れたり伝統文化を体験したりして ブータンと日本との相違点を知ることができたようでした短期滞在ではありましたが彼らにとって強く印象に残った出来事だったようで今でもその時のことを懐かしむ学習者も多いです学習者の学習動機が大きく変わってきたのがちょうど私がブータンに赴任してきた2015年頃からです これまで多くの割合を占めていた観光分野の学生と興味が動機の一般の学生の割合は減り、変わって増加したのが日本への渡航を目指す学生たちです。彼らの目的は主に私費留学と技能実習でした。日本への留学については、これまで国費での日本への留学は事例が多くありましたが、私費留学はあまり例がありませんでした。 しかし、この頃から直接日本の大学や日本語学校に留学し、さらなる進学を目指す若者が増えてきました。彼らは高校を卒業後、ブータン日本語学校で日本語を学び、半年から1年ほどで日本に留学しました。一方、技能実習生のクラスは、これまでのみんなの日本語ベースの授業とは異なり、 自徒から提供されている緑を教材としました。日本側から指定があったためです。この緑は現場で使われる言葉、特に指示表現などの内容が強く、現場での実践的な表現が早く学べる教材です。こちらを利用して彼らの入国前の日本語指導を行いました。また、この頃にはブータンの JICA オフィスに勤める 現地スタッフが日本語を学びました。彼らからは日本語の文字は学ばずに実践会話を学びたいというリクエストがあったため「Basic Japanese for Experts」のテキストを使用しました2016年の後半からは日本への留学希望者の割合が急増しましたこの背景は ブータン政府が国外での進学・就労を奨励したためです。日本以外にもオーストラリアやサークの国々、また中東などにも多くの若者たちが渡りました。日本はもちろん日本語能力が求められるため、日本への渡航希望者が日本語学習を始めました。このブームのために、ブータン国内では日本語学校が立て続けに3校開校しました。 いずれも学習者は日本への留学希望者でした。ブータン日本語学校は最大で1タームに450人強の学生が集まり、2017年度には教師も7人体制となりました。合わせて短期で効率よく日本語が学習できるよう、教師間で意見を出し合い、オリジナルの教材も作成しました。 特にブータン人は漢字が苦手なため、漢字教材は彼らが学びやすいよう特に工夫しました。ブータンにおける日本留学ブームは長くは続かず、二千十八年には落ち着きました。一方で留学と同じぐらいの割合に増えたのが技能実習です。 2015年度の実習生は自動車整備や建設の分野でしたが、2017年度からは新たに介護の分野での人材育成が始まりました。この時は日本側からの教材指定もなかったため、ブータン日本語学校の留学生コースで10ヶ月学び、ネパールで JLPT や NAT テストを受験後、第1期と第2期が日本に渡航しました。 日本への渡航を目指す学生の間で、日本語能力試験の受験は一般的になりましたが、まだブータンで試験が行われる機会がなかったため、受験希望者はネパールへ行かなければなりませんでした。金銭的に余裕がある学生は飛行機でネパールへ渡航しましたが、厳しい学生たちはブータンから陸路でネパールへ渡りました。 さらに金銭的に余裕のない学生は受験そのものを諦めなければならず日本への渡航も諦めざるを得ませんでしたブータン国内で初めて日本語の試験が実施されたのは2018年の6月ですナットテストの専門教育出版とブータンのロイヤルティンプーカレッジが提携し 以後、今に至るまで2か月おきに試験が実施されています国際交流基金の皆様のご尽力もあり2019年12月には国内初の JLPT も実施されましたブータンでの日本語試験が認知されるようになり試験の合格を目標にする学生が徐々に増えてきましたブータン日本語学校でも短期間で N4 の合格を目指したい学習者が増えたため コースのカリクラムを大きく変更しました。今までブータン日本語学校の一般コースは1日2時間週6日でしたが、この頃から1日4時間週6日コースを始めました。いろいろな実験を行った結果、ブータン人が1日に効率よく学べる時間は4時間が限度という結果だったためです。これにより、みんなの日本語をベースとした教材と、 オリジナルの漢字教材を使って、最短5、6ヶ月で N4 合格が目指せるようになりました。また、国内での受験が可能になったことで、過去の日本語学習経験者なども試験を受験するようになりました。この頃から、試験対策クラスも始まりました。使用教材やカリキュラムは、受講者のレベルに合わせて、 その都度変えていますがブータン人の日本語学習者に共通して漢字が弱くリスニングが強いという特色があるので対策クラスでは漢字と読解に重点を置いた内容になる傾向がありますさらに2019年の後半からは短期の日本渡航を目指す人また国費留学で日本語能力は必要ないものの 日常生活のたために学ぶ人が増えました彼らからは会話能力を上げたいという希望があったため国際交流基金の「丸ごと」を所教材にした会話中心クラスを作りましたこのクラスは10代前半から30代までと年齢の幅も広かったのですが丸ごとはどの年代の学習者からも好評で年齢に関係なく楽しんで日本語が学べることが分かりました。 さて、2020年の状況ですが、もちろんブータンも3月から新型コロナウイルスの影響を受けています。ブータンでは3月6日に全ての教育機関が閉鎖になりました。日本語学校も授業ができないため、オンラインでの授業が始まりました。ただ、ブータンの通信環境、インターネット環境は非常に悪いです。 今回も途中で通信が切れてしまうことが予想されるため、ビデオでの参加とさせていただきましたが、首都ティンプーでも中断せずに通信をするのは非常に厳しい状況です。さらに、小学校から大学までがテレビや SNS を活用した授業を始めてからは、時間によって回線が一気に混み合い、一層中断する機会も増えるようになりました。 首都でこのような状況なので、地方の村に帰省した学生は、もっと環境が悪く、音声も動画も届かないような状態です。本来、オンラインが活用できれば、首都にいなくても授業が受けられるというメリットがあるのですが、首都から離れれば離れるほど、オンラインでつながりにくくなってしまうという問題に直面しています。もう一点。 ブータンでなかなかオンライン化が進まない理由の一つに、インターネットの通信量が高いという問題があります。観光立国のブータンでは、新型コロナウイルスの影響で収入がなくなった人も多く、また、ブータン日本語学校の学生も自分の収入がある学生はほんの一部なので、オンライン授業に参加できるほどの余裕のある学生はわずか一握りでした。 3月からの教育機関が閉鎖した期間は、金銭的に余裕のある学生のみを対象とした1時間程度の Zoom 授業を週に3日行っていましたが、以上のような状況を踏まえて8月からのロックダウン期間は Zoom での授業は断念し SNS や Google Classroom を活用してテキストや練習問題を送り学生が回答を返信するという体制で学習を進めました。 この方法は学習者が繰り返し自発的に学ぶ意欲があれば成立しますが学習者によってはモチベーションが下がって脱落してしまったり正確に理解できていなかったりというマイナスの面もありました以上の点から世界的にオンライン化が進む中ブータンにおける日本語教育のオンライン化に関してはまだまだ課題が多くスムーズに移行できない状況になっています 少し暗い話になってしまいましたが、新型コロナウイルスの日本語教育への影響は悪いものだけではありません。3月から現在まで、ブータンでは一部の学年を除き、学校教育もオンライン授業のみになっています。時間ができた低学年の子どもたちが日本語に関心を持ってくれるようになりました。特に日本にルーツのある子どもたちが継続して日本語・国語学習を行っています。 私自身はまだ日本語教師としても未熟でさらに児童への日本語教育経験も浅いので日々研究し試行錯誤しながらではありますが今後このような日本ルーツの子どもあるいはブータン人児童の学習者も増えていくと予想されるため新たな教材開発も考えていますまた9月にロックダウンが明けてから少しずつ興味や国費留学の準備のために日本語を学習したいという希望者が増えてきました さらに次のレベルを目指し、日本語学習を継続する学習者も例年に比べて多い印象です。彼らの熱意に応えるためにも、新型コロナウイルスと向き合いながら、より良い指導法を模索していきたいと思っています。長い報告となってしまいましたが、以上の流れを踏まえ、私が感じているブータンの日本語教育の課題は次の通りです。 南アジアの皆さんからアドバイスがいただければと思い共有いたします。まず従来からの課題ですが1日本語を使用する機会の創出在留邦人が少なく日系企業もないため教室から一歩外へ出てしまうと日本語を使う機会がなく学習者の達成感や目標を作りにくいという課題があります。現在在は近隣の在留法人や 日本からの留学生にクラスやイベントに参加してもらい交流を深めてもらっています。また達成感という点では校内で定期的にスピーチ大会やプレゼンテーションなどを行い先輩の学習者や法人の皆さんに審査してもらう機会を積極的に作っています。2学習者のニーズに合ったコース設定。 時期や社会情勢によって学習者のターゲットが変動するため、柔軟なコース設定と教材の準備が必要です。今、教師が少ないため、クラス運営の準備になかなか時間が割けない状況です。コース立ち上げまで行けたとしても、そのコースの効果の精査までできていません。例えば、現時点で教材という視点から大きく分けて6種類ほどのコースがありますが、 それを一人二人の教師で回すのには限界があります。近い将来の間に大幅に教師や学生が増えることもないと思うので、うまく融合させて柔軟に対応できるようなコースを解説したいと考えています。3. ブータン人日本語教師の育成。これは開校当初からの課題ではありますが、毎年一定レベルになると、 日本語教師に興味があるという学生は数名出てきます。ただし彼らの中で日本語が話せるイコール日本語が教えられるというイメージが強いためクラス準備から学生のアフターケアまで一連の流れを一緒にすると途中で諦めてしまうケースが非常に多いです国際交流基金の教師研修にも過去に数名参加していますが いずれも尻すぼみになり日本語教育の現場から離れてしまっています次に新型コロナウイルス後の課題についてお話しします一、日本への渡航を待っている学生のモチベーション維持留学や技能実習などで日本語を学び始めた学生も日本への渡航時期が全く読めずモチベーションが下がってしまうという課題があります これは日本語教育だけの問題ではなく国の政策が関わることなので仕方がない部分もありますがまだまだブータンは日本との交流が少なくまた小国で様々な危険が予想されるということもありこの先もいつブータンの国境が従来のように開くのか予想できない状況ですそのような状況の中で日本に行くことを目指し日本語の勉強を始めた学習者たちも少しずつ このまま日本語を勉強していて本当に日本へ行ける日が来るのだろうかと不安になってくるのは仕方がないことです。私も一教師として一日本人として彼らのモチベーションを保つためにいろいろな取り組みを行っていますがゴールが見えないため働きかける側も神経を使います。2、アナログ教材とデジタル教材の融合 ブータンの環境に合ったアナログ教材とデジタル教材のバランスを模索することは、これから優先して考えていかなければならない課題だと思っています。ブータンでは今、ニューノーマルの政策が取られており、一クラスの定員数も限られ、また、いつロックダウンが起こるかわからない状況です。国内の移動もしっかり管理されており、 従来のように自由に行き来して日本語キャラバンを実施するのも難しいですし、外国人教師の赴任も依然として厳しいため、デジタルでカバーできるところは積極的にデジタル化していきたいと思っています。ただ、中盤に述べた通り、通信環境が悪いということも考慮に入れ、ブータンにあった教育スタイルを作らなければならないと思っています。 このようにまだ解決の手がかりも見つかっていない課題も多くありますがブータンでの日本語教育を絶やさないためにも一歩一歩前に進んでいければと思っております今後も南アジア日本語教育学会のネットワークを活用してたくさんヒントを得たいと思っておりますので引き続きよろしくお願いいたします私からの発表は以上です ありがとうございました。